こんな質問をいただきました。私の彼女は、同和地区の団地に住んでいます。しかも、ニコイです。で、衝突があって。 トイレがぼっとんですどうしてそこから引っ越そうとしないんでしょうか、もうあからさまに童話地区だし、そういうふうに見られるのに、なんでそこに住み続けるんですかね、どういう神経してるんですかねというような質問なんですね、あちなみにね、かなりちょっとこれはぼやかしてあります、はいあの、どこの誰かっていうことが特定されると、差し障りのある案件なので、これはちょっとぼかしてるんですけども、でまず、なんでその童話地区のニコイチに住み続けるのか っていうところなんですけどね、まあ、まずその皆さんね案外狭い世界で生きてるんでその自分の周りっていうのはね生まれてから育ってるとそれが日常になって特に違和感は感じないものなんです。 でね、やっぱり困ったことにです、ね、この国家のプロパガンダ、悪質デマというものがね、いまだにこう広められてるんだけども、じゃあ、部落、童話地区に住んだからって言ってね、そんな必ずその就職差別を受けるとか、結婚差別を受けるとかです、ね、この周辺の住民から悪質な差別を受けるとかね、童話地区のに住むことで肩身の狭い思いをするとか、そういうことはね、全くあの嘘なんです。はい、別にその部落だからっていうことで そそこここに住むとととで不利益を受けるとかうういいうってないわけですえす以前の動画でねその、差別されるんなら引っ越せばいいんじゃないかっていう話をしたんだけども、じゃあ実際引っ越す人ってそんなにいないわけです。というのはあの 差, 別され差別されてないからということです。ただね まあ、確かに地域によってはねあの、やっぱ住むのが嫌だなっていうところもありますよ、その解放同盟のなんか怖い人がいるとかね、あの解放子ども会の活動がうざいとかっていうことで、まあ、そういう場所っていうのは、もう本当、ね、ニコイチが空き家だらけになってたりするわけです。でででも彼女さんんがそ、ね、それで に, いちに住んでるっってていいううことははの、まあの地域っていうのは 快適なななところなんじゃないですかそんなあの解放同盟のやばそうな活動もないしだから住んでるんだと思う思いますねだからそれだったら別に引っ越そうなんていうふうには思わないでしょ。まあ、ここねあの これ前にあるのは自衛隊 の, あの家族宿舎なんですよね、だからこの辺りもいろいろと開発が進んでるんだけども、で向こうにあるのはあれ、米軍ですよ、あっちのフェンスの向こうはアメリカ軍の基地ですからね、だからそういうところで住んでたら、それがもう日常になるわけですよ、あのアメリカ軍の基地なんかに住んでる人なんかも、あれがもう日常なわけだから、それを違和感は感じなくなるんですよね、もうそれが当たり前っていう風になるんで。だからそれはねじあの まあこの質問された方が自分の地域に住んでるのとまあ同じ理由ですよ、それが当たり前なわけだから、あえて引っ越そうっていうことにはならないんですよね。まあ、ある意味、模範回答としてはね、なんか部落に誇りを持ってるからとかね、なんで差別される側の人間がこう引っ越して退場しないといけないんだみたいなことが言われるんだけども、まあ、そういうのも全く嘘でね、まあ、そんなそんな大げさな話じゃなくて、いや、別にそのずっとそこに住んでて、そこは快適だし、別にそれが日常になってるから、 からあえててて引っっっ越そそうっていうういいい理理由由もなな、まあ、れだけの理由なわけのわです、はい、あともう一つね、なんでこのぼっとんなんですか、推薦なんですか、推薦じゃないんですかとというところなんだけども、あのね、僕も昭和の頃はね、うちの実家もぼっとんでしたよ。で、あの新大阪駅のね、前の辺りでもね、ぼっとんでしたからね、昭和の頃って。本当、あの昭和の頃っていうか、もう平成に。 入ってからもちょっとぐらいもそうじゃなかったかなと思います。はい。だから今でもね、田舎でね、ボットン水栓が来てないところって多いですよ。うん、下水道の普及率まあもう 70%80% いってるんかな。でもそれでもね、こ、えー、の地方だとね。 結構多いです滋賀でも近江八幡の駅からちょっと離れた郊外とか普通にぼっとんでしたしねあの、香川県探訪した時もね市内 の, ね市の中心部に近いところはそれはまあ当然下水道来てるんだけども案外ね、郊外ってね、衆突あるところ多かったですよ、なんか地面見たらマンホールないしね、そういうところって結構多いですだから意外とね、ぶっ飛んって、ね、田舎だと多いです。でやっぱりねその 人口がこうまばらなところとかね、こう起伏の激しいところとかね、なかなかその下水設置するのにもうまた費用がかかるわけです。そのそれ人口が密集してればね、そ下水管なんかも長くなくて済むけども、えー、人口がね、このまばらなところっていうのはね、えー、なかなかね、こう下水を引くのがね難しいんですよで。費用っていうのも、ね 費用というのもねやっぱり住民の負担になるんで、それはこの都会とかで都市部の感覚とはまた違うんですよ、田舎っていうのはねたたた、田舎っていうのはね、高くついちゃうんですよ、ぼっと以外だと、水泉にすると。だからまあ、それが当たり前になってるとね、あの別にそのことに違和感も感じないですね、僕も子供の頃は普通にあのぼっとんでしたから、それも違和感を感じなかったですがただやっぱりね、水泉になると快適ですよね。あの上 ウォシュレットとかもつけられますしね、うん、だからそういうところでですね、えっと、やっぱり彼女さんにとってはそこが日常になってるので、まあそれに違和感を感じてないんだと思いますよ。うん、ということで、案外ね、人ってね、狭い世界で生きてるものなんです、皆さんね。だからそれが日常になってるので、 だからあの、ブラック田んぼを見たらわかる通りね全国あっちこっちいろんなところがあるわけです。地域ごとに特色があるわけです。で、それぞれがね、また そ, のそこに住んでる人の日常なわけで、まあ、自分から見て違和感を感じたとしてもね、そこに住んでる人にとっては当たり前のことなので、そういうことをね、人の立場で理解できるようになればいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、今日の啓発される動画でした。